もほみすぎで頭が痛い首は凝るし肩も凝る猫背になって背中が硬い放っておくとやばいです現代人は上向く時間より下向く時間の方が圧倒的に伸びていて首の横胸鎖乳突筋がどんどん硬くなってしまって頭痛が起き肩こりが全く取れない体になってくるんです今回の首のストレッチやって1回でスッキリさせていきましょう ゆっくり首を上下左右に動かしていきます息止めないようにゆっくり動かしてください 首を左右に傾けてゆっくり首の横を伸ばしていきましょう。 顎を引いて首の後ろを伸ばしましょう。 手で軽く顎を斜め下に押して首を伸ばしましょう。 肩に頬でスリスリする感じで斜めに首を伸ばしていきましょう。 左右に振り向いて首を伸ばしていきましょう。 反対も同じように行います。 手とおでこで押し合いこしましょう。 後頭部で手を組んで頭を後ろに押しましょう。Oh. 力を抜いて前後左右に首をゆっくり動かしましょう。 お疲れ様でした。